皆さんと、えー、たくさんのお客様に集まっていただきまして、ありがとうございます。ここから、えー、一部はですね、1時まで、私たち足利の、えー、ちびっこ隊とてんぺこ前による、えー、演舞になります。それでは、準備はいいですかご声援よろしくお願いします まず1曲目に演舞します曲はてんてこイのオリジナル曲「勇気の雫」という曲ですご覧ください